初対面のはずだけど、マッチ対イチャットにて、おじさんかわいいね。ってこのキングに言われた。なんでなん、名前わらわら。GG。GG、ジ, ージーェイスナイスでした。おじさんのためだよ。ハート。わらわらわらわら。ばえ。すごい疑問残るけど、できるキングでした。 ロ案チェッカー仕事しました。キラーとウイし不滅使いましょう。不滅持っててよかったわ。自己回復してもらってる間に、反対側も開けるわ。バベチリアルなら私の位置も、バレてる。もう一人はどこかしら。 しまった私が行かなきゃばれたわこのまま無理急ごめんねこれはギリギリの戦いだわ。 ネアが追われながら来てくれた。ネアありがとう。時間もない。今倒れたらネアも起こせない。なんとか起こせる時間を稼がなきゃ 本物の板だったわあそこからよく全脱出できたわねお伏せのメグが追われてるわ肉壁してあげなきゃちょっとゲートから遠い 痕跡残しても残さなくても、キャンプだから走るわ。油断してるすぐがチャンス。エロビもそこにいたのね。メグが詰まったふりして、負傷ブースト入れたわ。これやっぱり距離がありすぎる。 めぐうまいよかったなんとか脱出ねえその動きはストライクあるわよねキラー離れそうにないね の隠し玉の出番だあごめん仲間来ちゃった行った平等の方へ逃げてエース なんとか無事脱出できましたもう大丈夫そうだね。 使いたいからわざとでも時間ギリギリだよ。それはやったなー。厳しい。<笑>デススリじゃなかったら、いけたんだけどなー。 クリス来てるあっち行って<音声>クリスどいて<音声>なんで入り口でもみ合うのよお仲間さんどこかしら 声が聞こえるちょっとアシュレイの声が大きすぎてみんな声聞こえなかったわフックまだ近くにある 間に合わないわん解放アシュレイテンを照らすな私たちが殴られてる間に逃げて。 この地下かノーワンはなさそうだえ速急してる猶予あってよかった俺猶予ないんだよな他の仲間の姿が見えないな 危ないなんとかして逃げるぞエースこっちだ、まずい。 ース、間に合わなかったごめん。